するしないそれでは今回の匠見ていきましょう。 南三四本場開始です皆さん手配を開けてくださいドラは初土田さんのハイパイドラが一枚あとは暗い手ですピンズ一面ツどういった方向に行きますか今回横横横ですよシュンツですねなんとか組み合わせを増 や, 増やして、はい、理想は初が頭の両面待ちちゃんと重ねたいそうじゃない場合はタンヤオのかんちゃん待ちでもリーチと かんちゃん町でもね、はい、ただあの急所がないんで手の中に、うんうんうん、割と進行はスムーズにいく可能性がありますね自然なピンフ系の形っていでいくと浮いてる範囲が7なんで、はい、だからかなり強い味方4連系とうもう3万とかチーピン引いてくる必要がないんでも う, こう足りてるんだね こういう手だとこう何を重ねてどういうのが残ってるかというよりも自然とね。そうそう、こういうふうになってくるんで。はあ、いろんな打ち方できるとまたいいですね。これ、ゆりかごに揺られてる感じ<笑><笑>ごめんなさい、ピンときませんけど。ゆ<笑>ーらりーんとね。いくわけですね。はい、あとは小 ー, ーに老 ー, ーが来るのが最強。パーソーだとちょっと弱いけど、小、はい、ー老 ー, ー, ーがくっつけば、おしって感じ。手役への こだわりとか見方ってどうなんですかどこまで意識してるの契約あ見ないですよ。こういう時は、もう、光景で上がれそうな場所でリーチしたいっていう、そういう思いだけ。契約よりも形。ええ、形ですね。この曲は。下茶とい、あれどうですか下茶と上茶が。割とね、ねえスピード感のある、はい。スピード感のあるね。こ無駄相もダメだ無駄相撲がこの。 5、6、7巡目に無駄相撲が3回続いたら、店じまいえ。5、6、7巡目に無駄相撲続いた5、6、7 ね, ありますけどね、3回連続、それはもう店じまい。やめたほうがいいんです か, かここでぴゅっと引いてこないと有効敗。ぴゅっと、無駄相撲。ある程度、こう展望が増えて、多少無理もした局面 あ, ありましたよね。でも、今のまま、もう一巡無駄相撲だったら、たらもうなんちゃんには勝てないです。なんちゃんに勝てない、はい なんちゃんには勝てないすごいじゃあ次大事ですね。なんちゃんはおそらく、はい、あのー、おそらくですけど、役配持ってる感じですよね。それが初でないことを祈りますよ。これは無駄相撲ではないこれは、やや有効杯ですよね、うん。ってことは、まだちょっと、まだやめなくてもいい。ただ6万6万と切られて、やっぱり下茶なんですよねす。要注意は。だったら初泣かしちゃおうか、他の人に。 うん、数万って動くパターンで今考えてますだとしたら関数万ですかチーあ、動いていった。はずけるってことですかこのチーに、はい。今じゃない。もう下ちゃんにスピード合わせないとダメ。これ、ランマンは泣きやすい範囲なんで、あはい、あの 場, 場の状況から行って、みんなつもぎりしてくれそうなんで、うんうん、そこを狙ってるんです、ね こういった動きもするんですねはい、リャンマン<笑>リャンピンでしたこうやってリャンマンリャンマンと思ってると数層出た時にねうっかりポンシン し, しそぐれちゃう<笑><笑>あこっちもボンだったみたいなしっかりね見ておかなければならない この状況で他の方たちの持ってる展望状況って自然とリーチくることのが多いんですかね、転配したらそうです、ね。ってことはまだあまり意識しなくても大丈夫。はいあ今、両面に決めましたね。両腕良さそうっておっしゃってたのに。もう苦肉の策、初打つようなまだ形じゃないんで、初ポンされたら今度、数素も三素も打ちづらくなるんで、はいこれで、これで初打ちます。あ 誰も仕掛けませんでしたあ俺に入ってた<笑>泣かないと関数は泣かないと初統一になってましたねただ3万入って難しくなってましたねあ確かに親がドラを先に打ち出したあっ3ピンをポンしましたリいングスよしこれで間に合った 戦いだ、なんちゃとの戦いに勝つぞ、これ悪くない街ですからね、場の状況から言って、でシャーチャーは結構押してきてるんで、はいうんうん、リアンソもう一回掴んだら、必ず切りますから、うん、シャーチャーを押してる手なんでさあ、岸田さんはテンパイ売れていますが、他からリーチはまだ入っていません、どこまで来るか、うん、これ、リーチね、来づらいですよ、この局面は。 なんでですかあの初が2枚見えてる分だけ、あ の, ー、づらあの手役がパチッと決まってる人は闇だし、この局面は。ーリーチ、きづらいですよあの。初、頭でリーチっていうのがないんで、ーんトップ目と2番手は心を片付けに行くんで、あの多分闇手にするんですよ。ロンあっ、ロンですね。<笑>嘘上がれた いや新たな引き出しをまた見た気がします<笑>タンヤオタンヤオブーはい1500の4本歯2700はい2700点いや土屋さんこういった進行もお使いになられるんですねはいそしてまだ親を続ける気ですね5本歯になりました<笑>あれこの曲おかしい曲だったのシャワちゃんの手がちょっと見たかったなじゃ皆さん見てみましょうか だよねそういう手が入ってるよねどこでそんな違和感感じたんですかいやあのもうこれですよ嘘 嘘, の嘘あのウソ感想が小さい時に嘘ソスッと切ってきたんで、はい、あ手入ってんなって手ってあ の, あのボリューム感のあるねあが親がこの動き方をした時にバ、ね、ッと切れたんであの打点系の手が入っておっテンポ以上じゃん今ね最後考えてましたけどギリギリの間合いを見てたわけですねイースワンウでリーチカ 行くかなるほどただ取りに行くならねやっぱりこうサ ブ, ッソサブロスーだサブロスいいしですからね予想外ですねサブロスーが意外といないんだういや今回なんかこう皆さんの大物って潰しましたねそういうこともねやらないとです、ね、織り交ぜていかないと今までのパターンこういう動きあんまり語られませんでしたもんね、はい まだじゃあ隠してる土田君ですず、ね、はドラだけにこうしたいと間に合わなくなる今回このドラを打ち出せるっていう、また自分があの十分系のいいシャンテンだったんで打ち出せたっていう、あのその中途半端ないいシャンテンでは切らないんですけど、<笑> 443ではで、ねうん。これは確かに実践的な一曲でした。 皆さんもぜひ参考にしてくださいご視聴ありがとうございました親がまだまだ続きま す, す次回もお楽しみに何三曲5本場どこまで展望を稼ぐんでしょうかいきましょうドラがローピン皆さん手配を開けてください稼げども稼げども我が暮らし楽にならず<笑>我が手配よくならずそうですね現状まだ3着目から半ばだよこれ ちゃんが統一ですが残りの形はまだ厳しいこの手どうしましょういや仕掛けですよ仕掛けていくあと、ええ、の形は打点はどこだう な, ないなし1500 <笑>かっこよく言い切りましたね百<笑>こちらこちらの打点が低いってことはみんな高いわけですからそうですよねもう2からポンですよ山から万から5 0 0ポンですか2ンはチーですよ当然イーズピン当然ですよ全部ですか 全部仕掛けていくんですかそうあイースーピンは仕掛けないですよロソはロソポンですで1番号2枚出てるんでここはイースワになってもよくないわけじゃないですか確かにだからもうポンポンでこう片付けていかないと全局から泣きを多様化する打ち手に変わってきました土田講師いや燃えないよね手腹なんだもんこれサンシャン展ですから2つは泣かないと間に合わないですよ、はい ンの次3ピンが出てきた目いっぱい広げといてからのツモがどうなるかですね、これね。もうダメだ。さあ、チュンを仕掛けます。チュンを泣いてだ、ダパーワン。これはほら、大切なポン材として重ねたいわけですよ。いいそう、重ねたいわけですか。はいはい、ああ、出ちゃった。<笑>ああ、ダメだ。 形の候補は足りている、はい、今回も目標は親の連ちゃんに向けて今度は2層の統一を あ, をあ求めてめ、ね、ここの皮がねちょっと満品だけなんで、はい、あのペン酸素を残すほどじゃないなっていうだからいい層素直に切れたんですね、はい、4万食えると嬉しいんだけどなカン<笑>ちゃん西ヨーロッパになっちゃった 切り方ってどうするのがいいんでしょううかね酸素の受け入れを拒否どうしてもね、これはあのー、ウーワンとか打つとダメになっちゃう、はい、手が死んじゃうんですよ。ど う, 違うんですかアンス置いて2468て残るのはやっぱダメなんですよね。残し方。えー、こうやって切っとかないと。今度はーーこの357はいいんですよ、奇数かんちゃんは。偶数かんちゃんは弱いんで、えー、奇数かんちゃんにしとかなきゃいけないんですよ。 手配はなので、マンズの方を優先的に残したわけですね。すねあの上社との兼ね合いですけど、ああ、もうだめね。え、進んだのにだめなんですか、えー、これ、弱いんですよね。まあ、これ、必死にテンパイ取りに行くだけの点になっちゃった。そうですね、パーソー切り、いいャ ン, ンです。もういい形が、天の中で生まれないんで、8万振り点なんで。確かに ですから3万打って、ーワンにしてどうなるかってことですよね、テンパイの時に。あ関数ンには取らない、ねええ、だから、イースワンチーでもカンローワンなんで、うん、カンローワンでどうかなってとこですよね、うん。もうパーは3枚切れてしまったんで、返ってくるにもですね厳しいですよね、これ。あとはなんちゃがいつリーチくるかですね。ああ、もう、闇点に構える可能性もあるんでね、こ, こっちは非常に打点が低いんで、はい、まずいですよね、ロンって言われたら。 5200以しないと あ, あ、ここも、ペイちゃんもやっぱりね、かなり強い専めしてきたんで、<笑>はい、あのー、やっぱ し, たしましたけど、弱い町なんで、官労湾。これ上がれると、はい、次の曲はフィーバーしますよ、手は。えなんでですかこれ上がれると。<笑>この安い、ボロボロの手を上がれると、次の曲はーーバーフィーバーするんで。<笑> ローマンはどうです悪くはないんですけどよくもないっていうね、B クラスの町ですね、ああ、もうチーピン、ああ、この状況ならリーチをかけてこないパターンも多い、えー、上げてこないですねこれはでもロンと言われた時には、それなりの打点が、そう、ここに6万がないとだめなんだな、もう、終盤になればなるほど、負けるんですね、この町は。じゃあ、これ、どこまで行くんですか、最後までいや なんちゃんには振らない方向で行くんで今もうテンパ入っててもおかしくないです、ええ、テンパ入ってます、ね、あ入ってるはいへどこまでいきますこれはこれ切れますこれ切りづらいねなんちゃの捨て杯運送チーピンあたりが濃い杯ですがもう闇点が入っているんではないかという土田さんの予測きついなしょうがないわでもないくんですか やめるんですかかあ、やっちゃった<笑>打ちました。<笑>まあ、しょうがないなかなりケアはね、してましたけど、はい、このチーソー、包重となってしまった。もうね、この6万の頭見てください。ああ絶対僕に振らない形になってるんで。はい。弱いですね。非常に弱い。今回 ギリギリの間合い、チーソー、包重となっ て, し, てしまいましたね、親が流れ、また点差が少しついた形ですか、トップ目と。だけど、やっぱりウーアン打って安全に行く手はあったんですけどね、それはちょっと弱いという判断で、前向きに行った結果、包重となりました、はいうん、親流れ、この後はオーラス、皆さんの手配もよかったら開けていただきましょう。あらすごいあららすいいすごごいいいい綺麗か光景のイシャンテン こちらも後継のミシャンテン。爽やかですね、土屋さんの手がやっぱり一番。9ピン。ね。数値層が2枚か。いますね。3枚か。あ、2枚か。2枚ね。うーん、弱いなぁ。この町に追い込んじゃったの、自分でね。少しこういや、作ってる最中も違うな、ダメだなという声ありましたもんね。うんうん、伸び方がね、良くなかったんで。想像のカンちゃんとかがさっと埋まってると。うん 全然話は違ったんですけど少しご自身でまだ<笑> 迷, い迷いが生まれるようなお顔になっておりますがまあここまで復活しましたからねオーラスドンを迎えてどのようになるかそうね少なくとも2番手で終わらないとなるほど、はい、目標も持ってという形ですねご、はい、ご視聴ありがとうございましした次回もお楽しみに